皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月22日、転職と雇い直しなしで、常闇の3つを回れる構成が見つかりました。ソウルは、ブレスガード100を、魔物使いは、ジェルザーク用と書かれているサポート仲間を雇えばいいです。レグナード1ならこれで大丈夫ですし、もしかしたら2も行けるかもしれません。ダークキングとメイブは4まで行けます。 というわけで、なぜかメイブ4の称号が降りてきました。メイブ4はとっくの昔に倒したはずなのに、これは何かのバグですかねと思ってカコログを遡ったら、バグっていたのは私の頭の方でした。メイブ3を倒したところで放置してしまっていました。ぐぬぬ。そして、この魔物使いさんたちはジェルザーク用と書かれていたので、実はこの構成でジェルザーク1も倒せます。 しかも、割と余裕で倒せます。リミットマグマは止めてくれるし、分散するサイカもちゃんと全員集合してくれます。聖守後者の中で一番簡単に倒せるんじゃないかと思えるくらいです。ジェルザークがいけるということは、スコルパイドとレギローもこの構成で倒せるというわけです。でも、スコルパイドとレギローに関しては、もっと精神的に楽な構成があると思うので、参考程度にしてください。というわけで、本日の動画は以上で終了です。